ダブルスマッチプレー対決イエーイなんだそれ対戦相手、はい、初の対戦相手はセンスゴルフグリップさんですセンスゴルフグリップの竹内です相方には、えー、村田さんに来ていただきますよろしくお願いします、まあ、私たちが勝ったら、うんまあ、何か、はい、勝負ですから ね, 勝負ですからね、うん、リンゴルフでは、はい、毎年リンゴルフオープンという競技大会を開催しているようですのでアメリカのアメリカのミッションヒルズカントリークラブそこに2名 ご招待しま す, ーす。マジ。そっちが先。そうです。私たちが先。はい、これ、二 連,、ね、連続買っちゃいました。やばい、二連続買っちゃいました。十。 12番。番ますかドライババーーでで、はははい。い。今回はジュンジャーから。だだ。カ左。完完璧璧。の出がくな っ, ちゃった。完璧だ。 なんかあのジュンちゃんが完璧なショット打ったんで、で気楽に気楽に飛ばしてくれれば、ローグで、一二だよ、はい。何も考えません。右、は、足、い、体重。はい、おお飛んだんじゃない、えー？採用してあげたいけど。あと飛んでるね。ナイスショありがとうございます。 飛んでるか飛んでるよいい球今のはパワーフェードですセクシーじゃない五番ゆっていいでしょはいまあ多分飛ばそうと思っちゃうあれでそういうのとか、ね 飛んでますね。飛んでるって<笑>ほら、がっかりしそうでね。あれで、そうすると気持ちがその後持たなくなって、内緒としてしてもね。竹内社長若いですね。歩いてます。カートに全く乗らない竹内社長です。いいとこあ、最初のピックしていいですよね。うん、いいよ。 同じぐらいですねやっぱセカンドが一緒になるここからがやっぱ男性番手が下がるから絶対有利なはずなんですよしかも結構残ってんだよな言うて村さん残り距離はどれぐらいですか175これでいでいくし番番 まあ転がった。まあでも結構いいところに行ったな。<笑>あでもでも進んでるからか<笑>結果ぐらじゃないですか。でも結果多分うちらもああなる。<笑>進んでるから言ってない。<笑><笑>違う違う違う。私がいつもそうなの。<笑>あ進んだ<笑>オッケーみたいな。これはセクシーフェードだよ。<笑>ほらいや右に曲がらない。曲がってる。 ちょっとだけ。おお、ナイス距離、ナイス距離。距離はね。うん。あ、ダメだ。ここです。<笑>あ、ね、あ、どうしよう、これ五番とで打った方がいいかな。ね、<笑>大きめで。うん、ワンチャン乗るかな。結構厳しいな、やっぱ女性にはこの距離。いや、私が練習してないからきつい。 えすごいとこ飛んでた木ほら採用されたっやったーどこ向いてたあっち向いてたね私はいらないかなって思ってたけど木の右面ぐらいからフェードを狙ってんのかなと思ったそうあでもそうそうなると思ったんだけどちょっとかぶって引っ掛けちゃったえ角度悪くなかった角度悪くなかった机気味で行こうかなと思ったんだけど、うん、最近すごいこう上から行けまあいいやゆけりのボールがあるから 私ねもっと前の左のもしかしたらいなくなっちゃったかもしれない。あ、どっち選択します？もちろん。こっちがいいよね。ユキリのボール。すみません、武田さん。お願いします。四十六ヤード。チョイポロ。ああまたやってしまった。村田さん先行き暗くなってきた。三十三ヤードです。 何番ですか？アプローチです。手首固めて、一回ソースキュッと持ち上げて。ねダメだ。なんで緩んじゃうんだろう。まあ乗ったからね。ソース乗ったからいいです。<笑>これは五八です。でもさ寄せようと思うと失敗するよね。よううよねうん、まっいやあ止まっちゃ、ね。逆に止まっちゃったね。 うまかったな。さすがです。ありがとうございます。OB でした。OB ですか。サレンダーです。はい。三ホール連続負けました。OB だったんですか。あじゃ遊んでいいよ練習で。おう。おうまい。あでもやっぱ上りが強いんだ。んだあ欲い。勝負せずに終わってるじゃないなですか、ね。今も。 全く絡まずまだでも3ホール4ホール次5ホール目うまかねえなっか流れが悪いさあえっと次が十三番13番パー5あ見てくださいどうですか 私はまだまだいける。まだまだいける、はい。これから。これから。私たちはまあこのまま<笑>このまま突っ走ってね順調に順調にもうほぼほぼ決まったようなものね、はい。皆さんおめでと う,、はい、とうございます。ありがとうございます。でこれあの木を狙っていると。はい。えどの木だろう。あ, あ の, の真ん中の小枝がある木。はい。右足体重。 ああああああああやば手元超緩んじゃった。いい落とせるな。戻ってるよ。<笑>やば手元超緩んじゃった。うきにまたこうなってるすごい左向いてる。本当ですか？やっぱバカなんですよね私。そんなことないです。す確認は大事だよ。 よいいしししょー完璧ーーーーセクククシーフフフェェェドあーあ大丈夫だだねねパパトトです出ま<し>た<笑><笑><笑><笑>も確かに確かに。<笑> あ村さんも6番んもででぐらいいいくんじゃななすすか、ね、確かに確かねねばし確によあや あ, やあの木に当たらず。 ややばい逆にやばいいいいいいいいい逆逆にになななななんかあんかあててくのがっっまりプレーサーかけううでですすすすよよよ私言そうだよ今もう応援しなきゃゃファイトですじゃあ暫定いきますはい、ナイショー完璧 すわいトンネルすごい。ナイスです？編集長。あれですよ。飛ばそうと思ったらダメですよもうエンジン。飛ばそうと思ったら。ちょっとこれはお願いしなきゃダメかもしれないですねルールルール改正。<笑>まだ始まったばっかりですからね。これは修理地です。いここは修理線なんです。二百五十三。二五十三乗らないですよ ジカドラジドラするえありじゃん、ありじゃんだってユキちゃんが打ってくれるからジカドラありじ何で打ちますかえっと、もちろん四番ウッドです、はい、んこういうことかん腰もます<笑>今 今, 今, 今ダメでしょ 今, 今打つんだと思った 今, 打つ今ダメでしょ、ウッちゃごめんごめんごめんごめん、ダメだ、五番ウッドだ ダメだよもうゆっきり考えない方がいいかもんねなんだろうみたいなった<笑>あそか今、直ドラができきなななくなった、ね、ドラんごめさ い, いや大丈夫度あ右にすぎじゃない待ってるの大丈夫あるか、うん センスグリップは、これから四打目です。低い球で百五十ヤードぐらい出してもらえれば。まず、気を避けることが大事だと思いますけどね。う お, お障害物だった方が上手に打てる、説。<笑>え、ありません、そういうこと。やっぱ力よ、ちょっと抜けたというか。 おそろそろ打ったことにより、ナイスショットですね。信じます。百十四。はい。でピンが手前だから大きめでも大丈夫です。オーバンユーティリティです。これ向き合ってます？どうでしょう？バッケリー。<笑>ナイスイン！ いいい気持ち番金使って<笑>ーリーあー短い足りないでね。ライで 番番だったよねは何番で52度とりあえず乗ってないゃ味な、ね、い 惜しい役に何持ってきたアップローチ持ってきたアプかあれあれ、手前のやつほんのちょっとだったのそう、ほんのちょっとだった七番で打ったら良かったですしかも花道だったらもしかしてかそうキリ三度は良かったなあ、嘘まあいっか適当にこんぐらいおいいね、いいね<笑>同じ速さでだよテイクバックと同じ速さ 一、e. okay. ah. うまっ。入りません。これだですあゆきがライン見してくれたから、あんだけ右に打ってた。でも距離はあんま変わんなくない。いいパワーパッ、パワ ー, パッパワーパッパ、パー、パー。ナイス。<笑>ちょっと、オッケー。オッケー、もう負けだた。あ、でも、でもこれ入れて、パーでィ い, いじゃん。はい、ずんちゃん。は、まあ、でも、もう一回、パワー、パッドです 行いが出てますちょっとストックしたまぁ、あ、いっか、私もまっすぐ打ってみようナイ ス,、えー、ナイスめっちゃ打ちやすいすごーい<笑>ーパーです嬉しい竹あれじゃんもう男性陣、センスチームも同じ感じでベストボールでやったらどうかなえ、もうあれですか2打ずつ相手にならない だって今四つ、四つじゃん。あ、情けをかけるんだけど、うん。なんか。ありがとり男。その方が良さそうじゃない。うん、い一旦、一旦。向こうが頼むんじゃなくて、今年から与えるっていう。<笑><笑>いやだ、だってさ、だってさ、ミスしちゃいけないって思うとさ。うん、もう、ガチガチになっちゃって、打てなそうなんだもん。青木イケメンジム。 ンです純 さ,、ね、さんが男だったら私付き合いたい。